よいしょはい、こんにちは、えー。NVS の斉藤と申します。えー、こちら、種子島宇宙センターの竹崎官房台というところからの中継となっております。えー、見ての通おり、まあ、引きましょう、まず。引いてみますと、えー、天気の方はおおむね晴れですね。ちょっと、えー、もやというか、えー、霞がかかっている感じがありますが、 えー、上空を含めてておね晴れになっております、えー、と広い画面の方で行くと、えー、奥に見えるのが、えー、発射台の地点になりまして、えー、この展望台の手前側が砂浜になってまして横をパンするとこういうふうにきれいな。 えー、海が広がっているという場所になってます。はい、空の方も、えー、まあほとんど青空と言って大丈夫でしょう。えー、とても良い天気に恵まれました。 はい、えー、今日打ち上げる、えーあのー、ロケットは、ですね、H2A24 号機、えー、乗っている衛星は第12号という、えー、陸域を観測する衛星なんですけれども、これが、えー、12時5分、えー、14秒となってますので、あと、まあ、おおよそ1時間後に打ち上がることになります。 はい、カウントダウンクロックも、えー、動き始めておりましてよいしょこういう感じで、えー、残り打ち上げまであと1時間2分22秒というところですはい よいしょまだ報道陣の方はあまり来ておらず、えー、とそろそろ集まり始めるというところです。えー とはい、じゃあ H2A のアップになります。と黒い部分が、えー、とロケットの1段目と2段目の間なんですけれども、えー、そこの間から、えー、蒸気がもくもくと出ているのがわかるかなと思います。えー、これはあのー、燃料が液体水素と液体酸素という極低温の、えー、と燃料を使っていますので、えー、蒸発する分が出て あの常にあります。えー、その寒いあの蒸気というか、えーと、機体に触れられて、えーと、水蒸気とかが発生している状況です。はい、ということで、えーと、ここからちょっと簡単に、えー、今回打ち上がる衛星とかロケットについて、また、えー、とパワーポイントで簡単に紹介したいと思います、えー。打ち上げまでまだ時間が若干ありますので、今日はゆっくりめに行きます。 ということで H H2A ロケット24号機打ち上げ生中継種子島ということでえっ、ー、とこの中継に関してはえっ、ー、と NVS という、えー、ロケットの打ち上げとか価格イベントを、えー、中継している団体が、はい。X はい X マイナス60分になりましたあと1時間で打ち上げです。 カウントが止まっていないということは、えー、今まであのー、これまで順調に作業が進められて準備が、えー、できているということになります。はい、解説にかえする注意点、まあ一般人がえっ、ー、とホームページとか資料を見て、えー、作成している放送です。間違いとかもあると思いますのでご了承ください。はい、今日は、えー、こんなところから中継しています。えー ここが竹崎展望台と言われているところです。あ, あ、そうですね。ここで、ちょっと周りをパンしてみましょう。よいしょ。ここが竹崎展望台というところでして、ぐりっと回すと、こんな感じで、 報道の方が今準備打ち上げの写真とかを撮るために準備をし始めているところです。まだ本気モードじゃないですね。えっ、ー、と30分ぐらい前になってくると、みんな集まってくるような状況です。 種子島の玄関口と言われている西の表港にはですね、えー、こんなポスターが、えっと、アニメ「キャプテン・アース」どうやら種子島が舞台で、えっと、今放送をしているそうです。えっと、私、実はまだ見てないんですが、見られる方は、えー、種子島が舞台だそうですので、ぜ、え、ひ、ー、見, 見, 見てやってくださいってすごい偉そうですよね。 もう一つ、えー、観光情報です。種子島の南側には、えー、南種町というのがあるんですけれども、えー、そこに観光地点表というのが、えー、140個ほど登場しました。えー、ただ の, あのポイントだったりするのもあるんですが、まあ、観光地のところにはですね、えー、こういう、えー、中太君という。 ののマスコットの石像が、えー、あります、えー。何個あるのか実はまだ数えたことがないんですが多分100年ぐらいこれが置きっぱなしになるとお地蔵さんになるのではないかなとあの伝承として残るキャラクターにはなるんじゃないかなと思います結構見事に彫ってあるのであのすごい長い時間残る ものと思います。はい、で、南種町には、えー、と毎度、えー、各打ち上げの、あのー、衛星に関して衛星とロケットに関して上りが立つことになってますが、えー、打ち上げ成功をお祈りしますという形で今回も上りが立ってました。また、えー、科学技術館にはですね第1・2号の応援メッセージを寄せ書きでしましょうという コーナーもあったりします。はい、でここからが本題になります。今回打ち上げる衛星、えー、ペイロードというあの荷物という意味ですね。になりますが、主衛星として、えー、陸域観測技術衛星2号、第12号が、えー、上がります。 でそれに加えて、えー、副衛星として、えー、東北大学のライジング2、えー、ライジン2号、和歌山の、えー、ユニフォーム1、えー、AES 社の、えー、ソクラテス、えー、日本大学の、えー、SPRORT という衛星が4つ上がりますまず主衛星に関して。 えー、第一二号ですね。はい、大きさがだいたい、えー、太陽電池パドルを広げて、ええー、十メートル。ええー。と、あ。えー、縦十メートル、横十六点五メートル、高さが三点七メートルの衛星になります。え分 はいこうやってここでは時折カウントダウンの音声が随時入ります大体いい10分ぐらい前になるとターミナルカウントダウンの最終が始まりましてそこから先はカウントが鳴りっぱなしなのでそこまでに解説などなどが終わるように進めますはいで重量が2 1 0 0キロ ちょっっとと軽めとなってますで高度が6 2 8キロ軌道傾斜角、これは、えー、赤, 赤道との、えー、角度なんですが、だいたい直行する角度ですので、まあ、地球を、えー、南北に回る軌道に入ります。発生電力が5300ワット、やることに関してはです、ねえー、陸域。 の定期的な観測あと国内外の災害発生時の迅速な広域観測、あとは国土管理とか資源管理などに使われます。はい、でこちらの写真が、えー、ロケットに搭載される前の第1、2号の形で先ほどの図と比べてパドルが折りたたまれていて、 えー、下のレーダーも折りたたまれている状態で、えー、と台座に乗っているところですでどんな風に観測をするのかと言いますと、えー、陸域を観測するために、えー、レーダーを使って、えー、地上を見ることになりますで先ほども触れましたが、えー、特に災害の監視、えー、地震が起きた時の、えー 地殻のずれとか、あとは、えー、水害にあった時の流出範囲とか、えー、水に浸かってしまった範囲、えー、あとは土砂災害どこが崖崩れ、土砂崩れが起きたのかなどがわかります。えー、地球観測体制あ地球環境観測としては、えー、森林の状況が特によくわかる形になっていて。 えー、アマゾンの、えー、森林の減少具合とかっていうのはこの第1と第1、2号が、えー、得意とする、えー、部分でしたで電波をはあの照射して観測をするために、えー、雲を突き抜けてくれるので、えー、天候に関係なく地表、えー、が観測できますまた、えー、と昼とか夜の影響はありません 普通の光学、えー、観測ですと、まあ昼間しか見ることができませんが、こちらは夜でも見ることができます。はい。で、これが、えー、右側の写真が、えー、あ、そうですね、えーと。衛星の下側に、えー、畳みたいにあるのが。えー パルサーと呼ばれているレーダーの部分になってましてで右側が折りたたまれて出てる状態での、えー、とレーダーになってますでこれを拡大しますと大体約1000個ぐらいの小さなアンテナの集合体になっていてちょっと専門的に言います と,、えー、とフェイズドアレイレーダーという、えー、と単行がありますがよくイージス艦とかに乗っているやつですね えー、と小さなアンテナを、えー、うまく制御しますと、まあ、アンテナの向きを、えー、変えずに電波をどっ右左どっちに向けるかというのをコントロールすることができる、えー、特徴がありますで、えー、と第12号では L バンド周波数でいうと 1.2 ギガというものを使ってますでここで動画 ジャクサさんの動画をちょっとお借りしたので使います。ちょっと解像度が弱いんですが、ご了承ください。実際打ち上がるとこんな風に観測しますというも状況です。 こうやって、えー、とレーダーで電波を照射して戻ってくるのも同じアンテナで受ける形になりますで照射したのを組み合わせてあげるとこういう風うな、えー、画像が撮れるということになります でさっきの言っていたフェイズドアレイレーダーの特性を利用して、えー、電, 電波の照射方向を変えて一気に広範囲に、えー、観測をすることもできますただしこの場合はあの解像度、えー、分解能が下がってしまいますが、えー、一気に広くの範囲を観測したいときはこういう使い方もできるそうです がスポットライトモードと言われて、特に、えー、集中的に観測したい部分にピンポイントで、えー、電波を当てることによって、だいたい解像度が、えー、3メートルとか3、3メートル1メートルだったり、そのぐらいの、えー、きれいな映像が撮れるモードというのがあります。 いはい、スポットモードですとこんなぐらいの解像度で見れますというサンプルです、はい、で第1、2号はですね、えー、と頭に衛星あのパラボラアンテナを1個持ってまして。えー 世界中で、まあ、観測したデータって結構膨大になるので、えー、正式軌道上にある、えー、とデータ中継衛星、こだまというもの と,、えー、とやり取りをして、えー、軌道600キロにある、えー、第1、2号から3万6000キロのこだまに向けて、データを1回送ってあげて、えー、地上に降ろすという運用をします。 そういうことで、えー、結構あのデータを下ろすということデータを衛星から取得するというのはこだまというデータ中継衛星があるとあの結構はかどるということになりますね、はいいえー、見て見てはい、続いて H2A24 号機について。 えー、今回打ち上がる H2A は、えー、202型と呼ばれている標準型と言われているものになりますロケットの、まあ、右と左に白い SRBA という固体ロケットブースターが2つついていて、えー、衛星のフェアリングが、えー、ロケットと同じ幅の直径の 4m のものを使っている タイプです。一番標準型と呼ばれているものですね。で1段目に、えー e、LE7A という液体酸素と液体水素の、えー、ロケットエンジンがついてましてで真ん中の黒い部分より上が2段目になります。でそこに、えー、LE5B という2段目のエンジンがついている。 二段式の、えー、ロ, ケットロケットになります、はい。これも JAXA さんの写真で、えー、昨日の機体、えー、移動の時の写真になります。あここ削ったんだけどあるなよし、はい。で、ちょっとじゃあこれ飛ばそうと思ってたんですが。 抜き忘れていたので説明します。えー、H2A のこの機体部機体の本体部分っていうのは、えー、愛知県の、えー、飛島工場というところで、えー、最終的に組み立てられて種子島に運ばれます。で。 ここをテロップ入れるの忘れてしまって申し訳ないんですが、えーとですね、種 こ, れこの地図は種子島の南に位置する地図になりまして、えー、左の上側が島間港と呼ばれている港になってまして、えー、右, 右下の方が宇宙センターになっています、えー、こちら宇宙センターの方は、えー、っと大きな港が あの遠浅といっ て, 言って深い水深が深いところがないので大きな港がないんですね で, ですので、まあ、東西側にある島間港に、えー、先ほどの機体を、えー、船で運びましてそこから移動をします。 はい、で、そうしまして、えー、先ほどの VAB と呼ばれるところと衛星組み立て塔というところで、えー、第1、2号が、えー、組み合わせられまして、えー、これがフェアリングの中に入れようとしているところの写真です。 衛星の紹介も や, るやろうかなと思います。今回4個小型衛星が載ってまして、えー、1つ目が東北大学の超小型地球観測衛星 r i z i n 2といいものです。大きさがだいたい50センチ四方、重さもだいたい50キロに近い43キロという重さになります。で 最近は小さい衛星でも、えー、いろいろな化学観測をやってみようとか、えー、大きな衛星ではできない技術実証をするための、えー、衛星というのも上がるようになってきていましてこの r i z e n 2では、えー、地球の撮影を先ほど分解能で言いますと 5m のものが見える、えー、レベルでやろうとしています。その他に えー、機体制御を精密にやろうとしている高精度三軸姿勢制御、あとは積乱雲を取ってみたり、LIZIN2、えー、のネーミングにもなっている、えー、高高度の放電、えー、雷ですね雷とか、あと雷を宇宙空間の方に飛ばすスプライトと呼ばれているものを観測する衛星になっています。でこういういに5個 小さな衛星ですけど5個もカメラが載っていて、えー、5 0ンチの衛星なのに1 0ンチ、合計1 0ンチの、えー、望遠鏡がついていたり、えー、かなり、えー、チャレンジングなことをやっています、はい、続きまして和歌山大学、えー、ユニホーム1号機こちらも5 0ンチ四方の、えー、キューブ型 重さも50キロとなっていますでこちらはですね、えー、と森林火災を検知する、えー、衛星となってましてでもう一つは、えー、と新興国を含めた宇宙開発の教 育, とし教育目的としまして、えー、ベトナムとかブラジルタイなどと協力して、えー、この衛星の、まあ、運用を やったりする、えー、ことになっているそうです。はい、もう一つ、えー、株式会社 a e s、えー、ここは こ, この会社さんは筑波にある、えー、衛星の部品を、えー、検査したり、えー、とかそういう衛星関係の会社さんなんですけれども。 えー こ, ちらはえー、こちらもですね大体 50cm50cm44cm 重さも 48kg の衛星になってまして、えー、こちらは技術、えー、開発になってますね、えー、こ の, の 50cm クラスの小型衛星の標準バス、えー、まあ基本機能を、えー、ちゃんと動くかっていうのを 実証しよううとということになっていますでまた、えー、と別途機器として、えー、先進的ミッションとして NICT という研究所の、えー、ミッション機器と JAXA の、えー、超小型地球センサーというものを載せて、えー、実証試験をやるそうですはい最後の衛星です、えー、日本大学 すいません読み方を教わらなかったのが私のこち度なんですが SPROUT という衛星ですサイズが、えー、こちらはちょっと小ぶりの 21cm21cm22cm 重量が 7.1kg ちょっと小さめの衛星ですこれが 10cm 角になるとキューブサットと呼ばれるものになるんですがそれよりえー 回り大きい形の衛星ですねでこちら結構面白いことを や, やろうとしていて、えー、複合膜面の、えー、構造展開をしてみましょうというのが、えー、第一にありますあとは姿勢制御とか、えー、アマチュア無線科との、えー、衛星運用をやってみましょうとかいうのもあります 地域交流などの活動にもつなげたいということです。はい。で膜展開というのをどういうことになるかと言いますと、えー、衛星の中に膜面が折りたたまられていまして、でとですね窒素ガスを使って、えっ、ー、とチューブにガスを入れます。えっ、ー、とそうしますと、えー、軌道上で こういう感じに一辺が、えー、と 150cm ですね 150cm の、えー、と膜面が展開しますで軌道上で膜面を展開するとどうなるかと言いますとえっ、ー、と一応地球の軌道、えー、ほぼ真空に近いんですけれど、えー、6 0 0キロの部分高度でも若干やっぱり えーえっと、いろんな分子が飛んでたりとかするので、えっと、空気抵抗というか抵抗を受けるんですね。で膜面を展開すると、えー、その抵抗を受ける量が増えるので、えー、落下するスピードがかあの速くなるとかそういう、えー、状況になります。でこういうい膜面を使って でえー、とどういう挙動をするのかというのを実証することになりますでさらに進みます と,、えー、ともう4年前ですけれどもソーラー電力セール、えー、衛星イカロスというものが打ち上がりましたがあれも大きな膜面を使って太陽光で推進しようという、えー、衛星がありましたそういう、えー、とソーラーセールという 技術にも今後つながってくる、えー、と技術開発と実証になってくると思います、はい、ですいません、今日 VTR がうまく出せないんですが、えー、H2A24 号機は昨のの23時に機体移動が行われました。 えー、そのまあ13時間前に、えー、建物から車検にロケットが移動しまして今の状況となります、はい、で打ち上げのタイミング、えー、これは今も変わってません、えー、12時5分14秒を予定しております、えー、今はちょうど11時半になろうとしているのであと35分というところですね で、何かちょっとしたトラブルがあった場合でも、えー、12時19分までは、えー、打ち上げることが可能ですはい細かくは読み上げませんが打ち上げシーケンスになりますえっ、ー、とさごめんなさいえ分。 衛星分離のところを GPM と書き間違ってますね、すみません、ここ第1、2号とよ読み替えてください、えー、数字は合ってます、15分42秒で、えー、と衛星分離になります、打ち上げをしてからおよそ15分後に、えー、と衛星分離となります、そうしますと、えー、と第1、2号の、えー、打ち上げは成功。 最終的に4つの副衛星が分離するのが、えー、37分後となっていますここまで、えー、と分離が全部きちんとうまくいきますと、えー、完全にミッションコンプリートという形になりますちょっと見づらいですがこ ん, なこんな軌道を今回通ります、えー フィリピンの横を抜けていく感じの、えー、極軌道に乗せる、えー、とルートです。南に向種子、えー、島から見ると、はじめちょっと東に、えー、と方針をとるんですけれども、その後南に向けて、えー、と軌道をとります。大体フィリピンとインドネシアのあたり。 で第1 2号が分離されますでその後オーストラリアから南極にあたりまして、えー、副衛星が、えー、分離されていくことになります、はい、ちょっともう少しで終わるのでもお待ちください で極軌道っってて何ですす。かいうところになります南に向かって飛ばすことになるんですけれども、えー、と第1、2号は、えー、陸域をの延べなく観測したいという目的でこの軌道を取りますで。ちょっと見づらいかもしれませんが、どういうことかといいますと、えー、12時に打ち上げるというのは、えー、と時間 が, がとても重要です。えー、だ第1 2号は、えー、とだいたい12時、 えー、と地上が大体12時のえっ、ー、に、えー、衛星がやってくるように、えー、と軌道を取ってまして、でこれが、えー、ずっと続くような軌道になっています。時間を進めます 今動かしましまたと地球がぐる。地球も自転をしているんですが、えー、と第1、2号がぐるっと回ってくる時、えー、とき、真下の大体時間が12時になるんですね。で、この、えー、と時間のときにか定期的に観測をできるような、えー、軌道をとっています。 これは必ず12時ですとこれ地球をぐるっと回すと日照 の, の位置とかも変えることができるんですけれどもえっとはいはい、してますが喋らない時間を作った方がいいで す, ね何でですか時あっ あ、わかりました。えっ、ー、と、ファミナルカウントダウンと言って10分前からもうほとんどあの喋りません。あ、そですか。分かりまたした。すみませんあ。ありがとうございます。すみません、ファありがとうございます。いいはい。あの12時からえ、えっ、ー、と NHK さんが多分中継をするので喋らんといてえということになりますが、もう私はその時間にはもう喋っていないので大丈夫ということになりました。 いや、えーと、これはいつもなんですよ、いつも喋らないの。大、え、体、ー、いい10分前から、えー、ずっとカウントダウンのアナウンスが、えー、と流れることになってるんで、それは、えー、と私の声よりも、あのー、X マイナス何分というのを常々聞いていた方が楽しいと思いますので、えー、とそういう理由です。 標高を回してみましたが、西、えー、の当たらない部分が夜で、西の当たっている部分が昼ということになりますが、必ずエイロス第1、2号が来る時は、えー、ときは、日向の方は12時、えー、反対側を向きますと真夜中の12時、とそこの領域を観測する、えー、コースを取っています。 これはずーっとこういう軌道なので、えー、運用中は12時と昼の12時と夜の12時常々、ね、こういう軌道をとっていますはいじゃあ えー、と長かったんですが、パワーポイントも終わりです。えっと、もう H2A ロケットに関しては24回目の打ち上げです。えっと、かなり安定してきている、えっと、ロケットだと思って、私も思ってまして、ほぼ天候以外で、えっと、打ち上げが延期するということはなくなりました。でしかも、この最近、天候も結構恵まれている時が多いような印象を受けますので。 えー、定時運用が、えー、と結構決まってきているような感じですね。という形で、えー、打ち上げまでもう30分を切りました。28分です。えっ、ー、と、はい。じゃあちょっと、拙いパワーポイントでしたが、こんな感じの解説でございました。 揺れるなはいと状況見た目の状況はほぼ変わらず、えー、と今も燃料が 随, 随時充填されていて、えー、白い煙が上がっているのがわかると思います常に、えー、と上燃料が蒸発していくので えー、少しずつ補充をして、えー、とタンクがいつも満タンになっているような状況を保っています天候も風もほぼなく、えー、相変わらずいい天気です あ、ごめんなさい、ちょっと今カメラのボタン間違えてましたね。はい、こんな感じで。えー、白い煙をいまだに、えっ、ー、と、今も開け。出し続けています。と状況はほぼ変わらないですね。はい、そうしまして。 とカウントダウンクロックを見ると、えー、25分残り25分となっています。出た。 羽ヶ島宇宙センターの敷地内はかなり綺麗でしてこちらにあるのが先代の H2A ロケットの模型です実物大の模型が展示されていますでバスツアーとかに参加しますと打ち上がらなかった H2 ロケットの本物がある場所もありまして えー、とそれはちょっと離れている場所なんですが、えー、バスツアーに参加するとそれも見ることができます。 き、はいえー、昨日の夜23時の、えー、北移動の放送を見ていただいた方は、昼になって分かりやすくなったと思うんですけれども、えー、左の、えー、VAB と呼ばれている、えー、大型ロケット組み立てとというところから、えー、今、ロケットがいる、えー、LP1、えー、発射台、なんだっけ。 ランチポイント1ですね、発射台、発射点1番、正式名称をちょっと踊忘れれちゃった、に向かって大体30分ぐらい、20, 20分から30分ぐらいかけて、昨日の夜、移動が行われました。で移動が終わった後にもろもろ点検をしまして、燃料を入れます。ととなると 種ヶ島宇宙センターが3キロメートルの規制がかかりまして、えー、3キロ以内は入れなくなります、誰もでここの竹崎かん官房台というところはだいたい3 6キロぐらい離れている場所です。もう一つ、えー 一般の見学の方は、ですね、今までは公式の打ち上げの 見, 見学場所といいます と,、えー、っと、ロケットの、えー、っと西側、だいたい5キロちょっとの距離に位置する長谷公園というところから皆さん見ていたんですけれども、今回新しくえー、っとエ ビ, エビの湯と呼ばれていた、まあ、非公認 の見学場所が町、えっと、の整備が入りまして公式の見学場所になりましたそっちがですねここより実は近くてですね距離がだいたい3 2キロほぼ3キロのところにありますですのでここより5 0 0メートルほど近いところから見るところことができるようになりましたので えー、もし見学に来る際はそのエビの湯の、えー、こう公式の見学所っていうのを、えー、うおすすめしたいなと思いますやっぱり距離が近いとかなり音の迫力が違いますので、えー、近くで聞く大音響というのはなかなか良いものです はい、えー、残り20分になろうとしています T マイナス20分40秒。 だんだん報道陣の方も増えてきたので、少し、えっと、報道席のカメラ群とかを見ちょっと回してみますね。 こ, れ20分ですでここの展望台の暗黙のルールというかなんか長年の慣習によりまして、えー、と左側がテレビ関係で右側が、えー、新聞関係となっています。ささすがに皆さん レンズを持っております。すごいなあという、まあ、毎回ここに来ると思うんですけれど やっぱりちょっとカメラが出れるな。 ちょっとカメラの調整をしていますすいません 今、そうですね、えっと、コメントをちらっと見てましたが、えっとまあ、報道はある意味あの、いい場所で見れている特権がございます。えっと、私もここに参加させてもらっていて、まあ、イレギュラーな形ではあるんですが、えーえっと、毎回ここからやらせてもらっているのは結構いいことかなと思っていますが、えー、またでも。あの、 いわゆる、えー、先ほど言ってたエビの湯のところから、えー、宿のおっちゃんとかと見るとか、えー、いろんな家族ご家族のみんなと見るというのもかなり面白い経験なの毎回楽しみにそれをしていたので、えー、結構観客と一緒に見るというのはあのかなり良いものです。ここははでですね打ち上ががるるとと拍手ではなくてシシシシャャャャッター音の えー、とほとんどなので、えー、ある意味、変わっているという、見、え、い、ー、い方ができるかなと思います。だいたい打ち上がると、みんなわーとか拍手を、えー、一般の方はするんですけれども、ここはシャッターで拍手をするような感じの雰囲気がございます。 はい、なんだかんだこういうおしゃべりをしているうちにもう15分前になりそうです。えー、と、シーケンスですと、えっと、x−10 分、えー、ですので、55分ぐらいに、えー、x ス1 0 10分の、えー、ターミナルカウントダウンが始まりまして、えー、480秒前、えー、8分前ですね、8分前から秒読みが開始されます。えー、そうなりますと、もう私はしゃべりません。えー、あと、それまでにちょっと他のカメラの設定をするので、少し、えー、と抜けます。えー、各カメラのの設定をしてままいりますので、 この画面をご覧ください。 進行判断の結果を連絡します。現在、各系統もロケット打ち上げの最終作業を実施中です。また、警戒区域の安全が確認されており、気象条件も打ち上げに支障のないことが確認されました。従いまして、 地域観測技術衛星2号、第一2号とコアタック衛星4機を搭載した H2A ロケット24号機の打ち上げを本日日本時間の12時05分14秒に実施します。As a result, we are to launch the H-2A launch at、no. <笑> land satellite two or the Daichi two and four secondary satellites on board at the first standard time today. result, first observing or first we the vehicle the the the time to No.24 on of flying 宇宙センター、武崎総合司令塔から H2A ロケット24号機の打ち上げ状況をお伝えしておりますまもなく打ち上げられる機体は関係者による最終的な確認作業が続けられており現在のところ全て現状との報告を受けています According to the e カ a r ン n ト w ダン r f o r m i n g ター e final c h e c ーミン h i c h ナル e all p ウ o g r e s s i グレ w e l ー。第12号と4機の小型複製を搭載した H2A ロケット24号機は、本日午前2時半ごろからターミナルカウントダウン作業を開始し、現在はその最終段階にあります。The 打ち上げ8分前より、打ち上げに向けた表読が開始されます、はい。ここからもうほとんどしゃべりません、えー、とマイクも、えー、打ち上げのレベルに合わせた、えー、ちょっと音を下げる形にしております。はいここ とあとガンマイクだったので、えー、と私の方向ではなくて射程の方向を向けるのでほとんど私の声は入らなくなると思ってください。打打ちち上上げげ分前です打ち上げに似てたたが開示されました 島宇宙センター、ャ崎総合司令塔から H2A ロケット24号機の打ち上げ状況をお伝えしております。This is a 現在、アン9ート船でも6 9だけの最終作業を行っています。また、警戒区域の安全は確認されています。 4 3 0 2 9 2 8 2 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 1 4 2 0 1 9 1 8 1 7 1 6 1十1 4 1 3 1 2 1 4 1 0 4 0 9 4 0 8 4 0 7 4 0 6 4 0 5 4 0 4 4 0 3 4 0 2 4 0 1 And it's teaching. うちはね3分前です。 38、37、36。 雲に溶けていきました。 打ち上げ後三分が経過しました。スリネットアップローダー。第一段エンジンの燃焼は正常、制御系飛行経路も正常です。ロケットは順調に飛行を続けており、現在の高度は約九十六キロメートル、秒速約一点六二キロメートルです。 The first stage engine combustion, attitude control and flight p r o j e c t we are all normal. The flight goes very smoothly. Current altitude is about 96 km. Velocity is approximately 1.62 km per second. 今の状況ですと。え、はい、はじめ東に向かいましたが、もうどんどん南に向かって飛行を続けているところです。 第弾エンジン燃焼停止、はい、1段目の、ね、エンジンが停止しました。第 順調そうですね第一、えー、の衛星分離をめどに、えー、リプレイができるようにちょっと準備をします はい、えー、報道の方はもう映像素材を持って多分中継車とかそういうところにダッシュしている状況です。えっ、ー、と私はのんびりしていますが、えー、報道さんはこういう時は素材を持って、えー、すぐ配信しに行くという作業がありますので、えー、ネットで生中継のリテイナー。チャットが8分の経過しました。1分のチャットでした。はい、こういうところでございます。第二段エンジンの燃焼は正常、制御系、飛行経路も正常です。 約 415km、秒速約 3.28km です。 飛行を続けてすいます。The はい、予定では、えー、15分42秒で、えー、第1、2号の分離です。 正常制御系飛行経路も正常でありロケットは現在安定した飛行を続けております現在の高度は約 543km 秒速約 4.18km です あと4分弱で分離です。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 時間ステージやチンカンバスティング、コントロール、フライトアジクトリーは大丈夫でフライトは非常に速いです。 It's 14 minutes a f t e r 第二弾エンジン燃焼停止。セカンステーシンから。ロケットは現在、完成飛行を続けています。JAXA 放送さんですと、分離の瞬間が見れるかもしれません。見惑の人はそちらも注目してください。 陸域観測技術衛星2号台地2号は予定された軌道へ向け分離されましたこれをもちまして h 2ロケット24号機による陸域観測技術衛星2号第12号の打ち上げ実況放送を終了いたします打ち上げ結果につきましては記者会見並びにプレスリリースにて発表いたします種子島宇宙センター滝崎総合司令塔よりお伝えしましたありがとうございました こ、はい、のリポ、えートはです、ね、このリポートは、のリポトは、このリポートは、このリーは、このリポートは、このリポートは、このリポートは、このリポートは、このリポのリポは、このリポートは、このリは、このリポートは、このリポートは、このリポート えー、4つの小型衛星が、えー、分離されていきますはいじゃあちょっとリプレイを順次いきたいと思いますちょっこりお待ちください あ。 「陸域観測技術衛星2号第2号と小型複衛星4号を搭載した h c ロケット24号機は平成26年5月24日12時16分14秒に150年間発射されました」 チッピー H2A はファンのアティゲンでアティゲンを持 1 1 1 1 2 1 3 1 4四十 b 十発十し十う 16171819120SRBA 乗 SRBA 乗り 落ちてくんリー 678 ready. 678 ready to come. オーシス W54 メインエンジンミッション10エサルビエ世界陸上エサルエ陸陸陸陸陸陸ン陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸 飛行位格を100度とし東南東方向の太平洋上に飛行しています。飛行機後、約1分が経過しました。ロケットは正常に飛行中であり、奈川島の各地上局は正常にロケットの整備を行っています。 はい、リプレイの途中ですけれども、えー、24分を超えましたので、えー、ラ, イジンライジング2からもう分離が始まり始めているところです、えー、37分ま で, とで4つですので、えー、今、ライジング2が分24分で分離されまして次がユニフォーム1が28分で分離されます 現在は打ち上げの26分。 見せてます。 これはちょっと音が パ, パソコンから出してるので、えー、とすいません、音がちっちゃいです。 無理かなハイスピードカメラなんですが。 これはハイスピードカメラで撮影した映像ですそろそろ打ち上がると思うんですがしばらくお待ちください はい、走行しているうちにもう30分を超えましたので28分48秒にユニフォーム1が分離されているはずですあと小型衛星は2つ32分と37分に分離されます現在は打ち上げから30分40秒が経過しています はい、えー、と、ここでえつくばのえー、と、家猫さんが見ていればいいかな、えー、と今日の朝10時につくば宇宙センターの、えー、第1、2号の完成室が、えー、報道向けに公開されたようです、えー、その映像を、えー、お届けすることができるようなので一、えー、回 えー、種ヶ島からの通信を切りまして、つくばに切り替えようと思います。大丈夫かな